記録するなど大ブレイク。デビューシングルが8050万枚を超える記録は2006年のキャトタニエのリアルフェイス以来12年ぶりという快挙を成し遂げたキングプリンス。その人気の盾役者がセンターを務める平野氏ようだ。平野はドラマ花のチャレから花男ネクストシーズンキャケラ。 TBSK にて杉咲花演じる江戸川音を一途に思う同級生かグラギ晴れ役を演じて大ブレイク。熱のこもった演技も好評で、平野には現在映画やドラマのオファーが殺到している状況だという。しかしそんな中、一つ困った問題が浮上しているという。関係者は語る。 平野さんの人気が凄 す, すぎて共演する女優がバッシングに合うという問題が発生しているんですよ。そのせいで、共演する女優側の事務所が平野さんとの共演に難色を示すことも多いのだとか、芸能事務所関係者、平野と共演して炎上した女優といえば、映画、ハニー、2018、で共演した平イラと、 花のチャレから花男ネクストシーズンからで共演したいいとよまりえがいる。ヒラの場合は自身のインスタグラムにてマリリン・モンローのイラストがプリントされた黒いトレーナーや丸いサングラスなどの愛用品をアップしたところ平野が依然披露した私物と思っているとファンが指摘。平野との交際を匂わせているとしてファンから大ルーイングを受けている。 また、イーデは、ドラマで平野演じる神楽木ギハに恋する人気モデルメグリンを演じたが、ファンに、イーデが平野との仲の良さをアピールする行為をとっている、とみなされ、こちらも大ブーイングに。その理由は、公式ツイッターでアップされたイーデの単独写真に、フォートバイハルト、と平野がドラマで演じている役名が撮影者となっていることが多いため、 それゆえ、ファンからは、裏でイチャイチャしてるんじゃないのメグリンが使用ファンに仲の良さを見せつけたいからやってるとしか思えない、と激怒する声が上がっていたのだ。平さんもいいとよさんもこういった平野ファンからのバッシングにはうんざりしているそうです。特に平さんのインスタグラムは現在、何を書いても匂わせだと思われて批判や抽象コメントが殺到している状態。 熱心なファンの中には、最近平野さんが金髪になったことと、平野さんの義兄である長友優都選手と姉の平愛里さんが金髪にしたのを関連づけて疑っているくらいですから、テレビ局勤務。次の平野の主演作は、同じマンションに住む幼馴染4人と、彼らの前に現れた恋のライバルの関係を描いたラブストーリー映画、ウビラブ。 平野の相手役を桜井ひな子が演じるわけだが、すでに平野ファンから嫉妬の声が上がっている状況だ。ファンの心配する気持ちはわからなくもないが、行き過ぎた共演女優へのバッシング行為は結果的に平野を苦しめることになるので、冷静になってほしいものだ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。